散る小島監督はプロモーションのビジュアルコンセプトにこの言葉を選んだ僕が手がけた最初のメタルギアっていうのがこの「スネークのサーガー」を含むシリーズということでそれがとりあえず今回終わるという宣言での散るです、ね、花が散った後っていうのはその種子が飛ぶわけですよ。 もうソニックの体の中の種子がいろんな DNA が飛んでそれが風の中を漂いながら新しい新天地で身を結ぶっていうそういう思いの資料ですいろんな、まあ、遺伝子とかを皆さんに受け継いでもらって、えー、次の世代のクリエイターが、まあ、メタルを継続していってくれたらいいなという、まあ、そういう、まあ、内なる思いというかそういうのがあります 小島プロダクションは200名近い大所帯デザインプログラムスクリプトサウンドいずれも業界トップクラスのクリエイター集団広大なフロアの一番奥に小島監督のブースがあるここからすべてのアイディアが生み出される僕の席がちょっと汚いですここです。ここです 今はここで家をチェックしながらですねこれに一個一個このアイテムを右にせとかここは音はこうせとかっていうの書いていくんでうタコができてしまうのでこうつけてみましたなそのすぐ近くにあるのが新川幼児のブースキャラデザインメカデザインアートデザイン さんんの部屋ですこんにちは二<笑>人は長年にわたり共にメタルギアを作り上げてきた戦友だ、まあ、いつもと変わらないんですけど、まあ、シリーズ通して、えー、キャラクターデザインとお世界観の設定というか、まあえー、え絵の部分全般を す、まあ、するという仕事ですねしかし PS3 という新しいハードにより新川の作業量は膨大に膨れ上がっていたライティングとかの作業をしていく上ではあ今までの PS2 とかに比べるとうん下手したら10倍ぐらいのうん時間がかかってるのかなという気がしますねまあ出せなくはないけど全然完成してない状態 作業量の増加はハードによるものだけではないキャラクターデザイナーの佐々木秀樹は物語の圧倒的なボリュームに悩まされていた単純に P3 になってたから増えた作業量も当然あるんですけども今回ボリュームがものすごく多い本作のデモシーンは8時間以上登場人物は100人を優に超える、まあ、コスチュームのバリエーションであったりとかえー まあ、いろんなエフェクトの作成であったりとかっていうのもこちらで担当しているところもあるので実質5倍ぐらい増えているんじゃないかと思います作業量の増加により開発は著しく遅れていた、まあ、メタルギアチーム今あのッチ今ピンだと思いますでサウンドの方も、えー、今結構ボロボロな状態っていうことを認識しています。 MGS4 っていうのは本当にえとすごい大きいプロジェクトでえ難物だと思います、えー、正直なところえーと現在の経営ですがえまだちょっとユーザーの期待するレベルにはまだ達していないと感じております厳しい現実を痛感させられる不安があるスタッフに小島監督の劇が飛ぶあとと数ヶ月でで完成しないといけないいいけすこの数か月がですねゲームでいうと50ぐらい なりますえー、ここで頑張るか頑張らないかでクソになったりゲームになったりという最後の数か月でゲームのクオリティが決まる小島監督はスタッフに繰り返し訴えた最後のまあ2 3ヶ月ですねあの、ま、ゲームデザインを、えーま、周知っていうかあの繊細にして。えー 石橋叩きながらものを作っていくんですけどやっぱり全部の部品が揃ってですね一通り最初から終わりまで音楽も入ってエフェクトも入ってでその流れを通してやってみないとだから分からないことがあってですねでそこでの微調整っていうのが、えー、すごく効いてくるんですよ細かいところが、えー。作りっぱなしじゃなくて、えー、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら。 細かいところを調整していくと、えー、インタラクティビティーなというかインタラクティブなメディアなんで非常にかゆいところに手が届くというかですねそういうサービスを提供することができるんですけどこの時期小島監督は最後の調整に入るゲームをプレイし操作性演出難易度の調整を行う。 修正箇所を紙に書き担当者のところに行き指示を出すこれのササプレッサーつけて、部屋に戻り再びゲームをチェックする朝から晩までひたすらそれを繰り返す今サプレッサーをつけてたんです消音銃を、はい、つけてた の, あの銃声がしないのに見つかったと。 今の銃声というか見つかっちゃいけない、まあ、コーションなんですけどこれバッグですあと今やってたのが手すりのところでえぶら下がってこうやると煙を入れてくださいって言ってたんでそれのチェックで入ってました あ, <笑>あとえっとアイテムがこの台の上にここにありましたけどこれが本当にここから飛んで取れるかどうかっていうチェック この辺の足音のチェックとかしてました細部にわたり細かい指示を出し続けるこれが検査表と呼ばれる小島監督からの修正依頼書しかし何とも読みづらいほとんど読めないと思いますけど、ね、これを読めるようになるんですこの汚い字がある日突然読めるらしい本当に読めるようになるのだろうか 小島監督と付き合いの長い松原プロデューサーに話を聞いてみた監督と一緒にこうゲームを長年作ってきた人じゃないとね読めないと思うんですよね<笑>これこのままこの紙をあ監督からこれ来たよパッと渡しても伝わんないなと思うことがあるんですそういう時は逆に通訳書くんですこれはこういうことっていうのを書いて渡したりもしてます1月15日初めてのモニター会が行われた ボス的のチェックというかですねちゃんと解けるかとか大体どういう武器でどれぐらいかかるとかそんな感じですこの日は制作スタッフ以外の人間が初めてプレイをする日3年間の成果が今試されるスタッフの誰もがモニターのプレイを食い切るように見つめていた 反応は上々、思わず笑みがこぼれる。うまくはまってる人もいるんで、あのこっちが用意した。まあでも最初のモニターとしてはいいんじゃないですかね。しかし、別のモニター界では思わぬ問題が発覚した。本作の新機能であるオクトカムをほとんどのモニターが使用していなかったのだ。 今回の肝っていうかすごいゲームデザインの中心になっている新しい仕様なんですけど、えー、なんと説明されてなかったっていうここに来て<笑>で当たり前のように僕らはやってたんですけど、えー、今までのシリーズをやってた人はこの奥とかぶって知りませんので、えー、それを使わずに行ってる人が多くてダン、えー、ボールとかド、えー、ラム缶をかぶって潜入してる人が多いんですよ。ね 早い段階で送った株を教えないといけない。それをどう言えるかっ今日はそれ言ってたんですよ